この世界、そしてお前に対して少し興味が湧いてきたどうだお前なら私を退屈させないでくれるか私は永遠の時を生きる魔女捨てたんだ人間らしさが。 私はルルーシュの共犯者だからな私がルルーシュの力になるこれで落としてやる受け身ばかりではないそこをどけこれでそろそろ決着をつけよう最後まで勝つつき 残念ながらこれはお別れだそれじゃあ、おしまいだこの距離なら<笑>エナジーフィラか。 この会社で特に気にかけているやつがいるようだなどうだそいつがお前の望みを叶えられると思っているの